切れたモブとエネルギーの化け物ズキとの最後の戦いが幕を開けるあんま無茶すんじゃねえぞモブ次回モブサイコ100通第13話「ボス戦最後の光」最終回はリアタイが正しい判断です